Hola gamers y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Bueno, como recordarán, ahora mismo estamos en Namek. Estamos con Gohan y Krillin, que no podemos usar el Ki ni, ni volar ni nada. O sea, solamente vamos a. A poder correr, así que primero vamos a ver a dónde tenemos que ir. Tenemos que ir aquí, aquí es donde tenemos que ir. Déjame ver si veo la señal por d ó n d e es que tengo que ir. Madre mía, que no se ve y no me acuerdo cómo correr rápido. A ver. a y estoy yendo mal. A ver, en teoría es por、pues、aquí, en esta dirección. Sí, más o menos en esta dirección es. t z e de, q e d a o s e s r e q u u é m a あっ、ah はい ah、この穴なら身を隠すのにちょうどよさそうだぞ、ah、あんなとこで い, いつまで暮らさなきゃいけないのうあ、pues sí, ah, ah、クリリンさん、向こうに木を感じませんかあっ、ほ、ah、だ さっきの連中とは違う感じの木だな。今度こそナメック星人かも。あ隠れろあっちから別の怪しい木が近づいてくる。ウロンさんも早く隠れて絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよえおいよ、おこるだって、ウルマン。きたばなまた。 もう今のは一体何だったの<笑><笑>うブルマさん、ド、ド、ドラゴンレーダーで確認してください4つのドラゴンボールが集まってましたよね持っていたのは、あ、あいつらかどうかそ、そうよ間違いないわ今のが4個のドラゴンボールを持っていたんだ やっぱりそうか。ご飯、見たかー<リ>ーー<リ>ーー<リ>ーもすごい。力を感じました。ーーベベジジタタよよりりももももっっっとととんんでななないいいかもしれ強てそあんな奴らから ¡Duérate, Dragon Ball o Banda! Pues necesitan la ayuda de Goku. A ver, primero que obvio que Freezer es mucho más fuerte que Vegeta. No es que es probable, es, es totalmente cierto. Mientras que Vegeta tuvo su power up, recuerden que él subió de 18.000 unidades a 24.000. Pero aún así no es nada contra Freezer, que tiene 530.000 unidades, o sea. 悟空、oh, okay. no, no oh, にブルマたちの緊急事態を伝えただが悟空はこんな時のためブリーフ博士宇宙船を作ってもらうよう頼んでいたのだこの 悟空が赤ん坊の頃乗ってきた宇宙船を改造した宇宙船であればたった6日でナメック星に着くという新しくできた潜図で一気に回復した悟空はすぐにナメック星に向けて出発したそれじゃオラ行ってくる早速宇宙船の人工重力装置を使って修行しねえと。 6日間でベジータを超えなきゃなんねしなねねえさっきの連中ここのドラゴンボールにまっすぐ向かってるわ<笑>そそこの位置はささっきクリリンさんが今度こそナメック星人かもって言ってた気を感じたところだ。 俺、そこに行って様子を見てくる僕も行きますちょちょっと待ってよわ私一人でこんなとこに置いとく気ここの方がずっと安全だと思うけどそそういえばそうねわわかったわこの洞窟の中にカプセルで家を作って待ってるごン、なるべく木を押さえながら急ぐんだ のフリーザ一味ナメック星人の少年を救えやっぱり、ナメック星人さんたぶんでしょうか多分なできるだけ急いだ方がよさそうだ。 Ok, nos dicen que no podemos ni volar ni lanzar ráfagas de aquí, solamente podemos correr. ¿Gohan? ¿Tienes? ¿Sí? ¿Tienes Vaya, y Kirill tiene un poder bajísimo, está en nivel 13, yo estoy en nivel 17. A ver, quiero, tengo curiosidad de ver cuál es el poder de Gohan y el de Kirill. Ah, pues sí que hay una diferencia, Gohan se ha vuelto más fuerte. 4595 de poder y creen 2500 apenas tiene 2000 unidades menos que g o a n o sea que gohan tiene más posibilidades de, de sobrevivir aquí aunque claro gohan no sabe usar su poder todavía u y hemos caído al agua bueno no importa Madre mía, a este paso me voy a あのチビ以外にもかなり強そうなやつばかりだ。どうすればいいんだ、Do、どうしましょう近い。 私はドラゴンボールとやらを集めているフリーザというものです。ここにドラゴンボールが一つあると思うのですが。し、知らん。そんなものは持っておらん。クククク。そんな低い戦闘力でよくしらを切れたもんだ、うん。あ、あの機械で。 この広いナメック星に点在するわずかな村の我々を探し出したのか。ふっふっふ。他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ。す、素直だと、嘘を言いよって。い, いえ い, いえ、こうしたら素直になられましたよ。ザーボンさん、見せてあげなさい。はっ。な、 おこれでお分かりのはずでしょうこれ以上意地を張ると次はその子供が死ぬことになりますよななんて奴らだひひどいどドラゴンボールを集める目的はなにつまらない願いですよ私に永遠の命をいただこうと思ってます この者がたとえドラゴンボールを集めても願いを叶えることはおそらくできまいいややむをえんだが約束しろ子供には絶対手を出さんとそうそう初めからそうすればよろしかったんですよ それをっって と, っとと達し去りついでにあと2個のドラゴンボールのある場所も教えていただきましょうかドラゴンボールは7個集めないと願いは叶わないのでしょうふざけるな我々ナベなめっこ星人は仲間を売るようなマネだけは死んでもできんぞやれやれあなたもですかやっぱりあなたも子供も みんなうるしだ うわ<笑> な, なんだ Te、sí, u vamos a dar una paliza. <tose> うわ <tose> <me, ha, tose> <me, tose> <me, tose> Se me o l v i d ó cómo recargar el Ki. Madre mía, y yo que no me acuerdo cómo recargar el Ki ni fijar las habilidades. Estoy frito. 逃げるんだ早くの方が早い追いつかれる そうだごはん隠、はい、れるんだ お、お、おのりど、どこに行きやがったはぁ。た<笑><笑>、助かった。とりあえず、ブルマさんのところに戻ろう。お前、空飛べるかあ、は、はいた、助けてくれて。 ありがとうねえ、君なんて名前なのデンデバイアイデンデんフリーザのところから誰か離れたなこの木はドドリアか、うん、ちょうどいい今の俺なら奴一人くらいやれる Bueno, ahora le vamos a dar una paliza a Dodoya. Aunque no sabemos cómo usar las habilidades. ¡Tah! Bueno, ya vimos cómo se utilizan las super habilidades. Sea un poco difícil adaptarme, pero. Ahí le vamos a dar. Aquí está Dodoya. ¡Mi. v i l i t a よう、ずいぶん久しぶりだな、ドドリアさんよ。貴様が単独になるのを待っていたんだ。フリーザさえいなければ、何とかなりそうだからな。随分生意気言ってくれるじゃねえか。おとなしく、そのスカウターを俺に渡して消えるんだな。そうすりゃ、この場だけは見逃してやるぜ。ふふふ、そうか。 ナメック聖人の村を襲っていた貴様らの音声が途中で途絶えたからもしやと思ったがやはり貴様らスカウターを全てなくしたようだなハハハこりゃあいいこれで俺が近づいても分かりはしないこいつが欲しかろう渡す気になったかヘッヘッ な何で壊しやがったそいつがなければお前もナメックス星人たちの居場所もわからんぞ俺が言った地球という星の奴らはスカウターなんぞなくても相手の強さや居場所が分かっていた地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがっただったら俺にだってできるはずだろう わかったぞ。俺が追ってきたチビどもは地球人だな。貴様地球人と手を組みやがったのか地球人だと地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことより、なんでさっさとかかってこないんだわかっているぞ。 貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことを知り恐れているんだスカウターで見たんだろ俺の戦闘力をあんな数値は間違いだスカウターのだコツ<音>は誰<音><音><音><音><音><音><音><音> No podemos ganarle a Dodoria porque sabrán la incomodidad de jugar con el mousepad y, y el teclado de la, de la laptop. Así que necesitamos un poco de ayuda. Vamos a darle de, de comer. Vamos a ver de cuánto es el poder de Vegeta ahora después de todos los b u p e s Ok, 33.000. Lo hemos tuneado, pero brutalmente. A ver, ahora sí vamos a luchar contra Dodoria. Ya le hemos aumentado la, la salud y todo. Porque s a h e r a o a m o s r a l p o r q e si v y a e r a l a s e r a o r q u e si o y a hacer algo, vamos a h e r a l g q u é ¿Qué? é q u u é ¿Qué? é ハハハハハハオレたちサイヤ人は戦うたに強くなっていく。 相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップしたそれが戦闘民族サイヤ人だキ、うん、ャリックホー、うん、ギャリックホー<笑> ¡Niuda! ¡Bacana! ¡Esto viene! ¡Ja! ¡Esto viene! <tose>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 ¡Madre mía! a h a c k i n e h a c k i n e s t c k i n g ¡Hacking! g s a c k i n g ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! g h a o k i n g ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! g h a o k i n e s t c k i n g h a o k i n g ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack! ¡ Turno de a t a g a r nos ha sido muy útil comer estos platillos. Si en este combate, habría sido imposible sin mando. O sea, que yo estoy c o n c e n i r a d o en jugar con mando. Es hubiese sido imposible. 俺を、こ、このまま見逃してくれれば、ある秘密を教えてやる。お、お前たちサイヤ人の星、惑星ベジータのことだ。何さっさと言え何お前たち、サイヤ人の惑星ベジータは、巨大な隕石がぶつかって消失したのではない。サイヤ人の中のほんの一部には、お前のように飛び抜けた戦士が生まれ、 増え始めた力を持ち始めればいつまでも従順に命令を聞くような民族ではないだけにフリーザ様はあの時点で手を打っておく必要があるとお考えになったそしてフリーザ様自らが惑星ベジータをサイヤ人もろとも消し去ったのだだがベジータフリーザ様に感謝しろよ お前の天才的な腕は使えそうだったのでわざわざお前が星にいない時を狙われたのださすがにショックが大きかったようだな勘違いするなドドリア俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいいただそうとは知らず。 ガキの頃から貴様にににいいように使われていたた自分にムカッパラが立っだだけだ<笑> フ, リーザサーフリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。 スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず、残り2つ、いや、1つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、フリーザたちは7す全てを揃えることができなくなる。 Bien, ベタそしてフリーザーたちの隙をついてやつらの持っている5個をいただくんだハスやっと戻ってこれた何のんびりしてたのよあんたたち<笑>のんびりだって。 んな、なにその小型のピッコロみたいな子は。ひょっとして、ナメック星人っていうやつ、はい、は, はい、デンデと言います。ふーん。何かいろいろあったみたいね。そうださっき父さんから嬉しい連絡が入ったのよ。え、な、なんすかソン君がここに向かって飛び立ったの 到着はなんと、たったの6日後しかもすっごい修行しながらって話よお、お、お父さんがやったキャホ ー, あー悟空のラメク星到着まであと6日 Excelente, somos unos cracks, rango S como siempre. ¡Goku よ! ¡Quo えるか Goku! ¡Are? ¿Um? Omae, ¿y ったいそこは? ¿Mosca usted? d u t m u k a そうか、ナメックいじゃなドラゴンボールが見つかるといいのなんだよ何にも知らなかったのかナメックせじゃとんでもないことが起こってんだぞとんでもないことまあその話は後で聞くとして実はなここに客が来ったんじゃよお前もよーく知っておる4人がな ままさかみんなお前がしたよりも厳しい修行を望んでおるぞよ聞こえるか悟空あの世で死んだ神様に会ってさここのことを教えてもらったってわけだ4人って言ったなイヤムチャと天津飯ひょっとしてピッコロもいるんかん<笑> てめえだけ強くなっていくのはこの俺様のプライドが許さないからだあと一人はなんとチャオズさ神様が特別に体を再生してくださったらしいみんなをここで修行させるためになすげえよかったなオ俺も今ナめくせに向かってんだけど百倍の重力を出せるように 宇宙船を改造してもらっておっていたにな話してみろ OK、Goku le explicó la situación que está. きのう que está pasando en Namek? な Na。なに 悟空でさえ手に負えなかったベジータを上回る奴がいるっていうのかままさかそいつはフフリーザでは。さあそいつは聞いてねえけど海王様は知ってんかご悟空よ。もしそうなら絶対そいつには手を出すんじゃないぞ奴の怒りを買えばとんでもないことが起こる。 お前のためだけに言っておるのではないぞ地球やナメック星その他の星のみんなのために言っておるのだそ そ, そんなにすげえやつなんかちょっと見てみてな絶対に近寄るんじゃないぞわかったかオ、okay. ー i g w a l v a m o s a l u c h a i g o n t r e f r e e e s o d e l a 長老ってやつはいるかこの俺がドラゴンボールをもらいに来てやったベジータの暗躍「ドラゴンボール争奪戦」。 クリーニーさん、こ、これは木、木が、次々と、減っていく。えま、またナメック星人が、こ、殺されているこ。殺しているのは、俺たちが、よく知っている木だ。お、ノー。ベ、ジータ。ベジータ。ベジータと、あのフリーザって野郎の、どっちが永遠の命を手に入れても、 この世はおしまいだ一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえばあいつらは絶対に揃えられないんだけどそそんなことをしたらあいつら全てのナメック星人を殺すまで探し続けるそそんなああなたたちのことを教えてくださいどこから来たのかなぜドラゴンボールのことを知っているのか星のみんなを助けてください 俺たちは。そ、そういうことだったんですか。やっと、あなたたちの謎が解けました。僕についてきてください。最長老のところへ案内します。え最長老どうしてその最長老のところへ行くんだ僕たちの村を襲った奴たちは、ドラゴンボールをすでに四つ持っていた。 それからあなたたち、今、あっちの方向で、人がたくさん殺されているって言ったでしょうああ。多分、ベジータってやつに。も、もう、一つも木が残ってない。全滅させられたんだ。だ、だとしたら、この星にはもう、ほとんどナメック星人は残っていない。うそうか。 ベジータの襲った村のドラゴンボールも見つけられたとしたら、残りは、たった1個。ひょっとして、その1個を持っているのが、最長老さんかは、はい。い、いかんベジータが最長老のところに行き着いたら、7個目のドラゴンボールも奪われてしまうは、早く、最長老に知らせてあげないと俺がついていく。ご飯とブルマさんは、ここで待っててくれ。たくさんで行っても意味がない。 わ, わかりました気をつけて<笑>こいつがドラゴンボールに間違いあるまいさてとこいつをオッケーベゲタのランソーラーゴパラテネースコンディアレスフェルドラゴンここに沈めておけば 誰にもこのドラゴンボールは見つけられクフリーザたちの持っているドラゴンボールは5個残る1個を探すかんこのパワーはザーボンだ間違いない<笑>待っていたんだ単独で動き出すのをな奴も仕留めてやるドドリアのようにな Si les está gustando este contenido que estoy subiendo, les voy a dejar la lista de reproducción de la historia de Dragon Ball Z Kakarot, que es, es la saga Saiyan. Recuerden que estamos subiendo ahora mismo la saga de Freezer. Y les dejaré otra lista que es del juego Anthem, por si les gusta variar un poco de juego. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.